糸島二条岳の巨岩からの眺めは絶景片道50分の楽々コースですとんぼ山、浮岳、目岳、二条岳の糸島四座の一つ、えー、二条岳に親子で定座俳句してきました、えー、二条岳は標高7 1 1ル、えー、の糸島にあるです、ね、糸島四座の山で えー、眺めがですね、糸島の海がちょっと一望できるんですただし山頂のです、ね、標識の上の巨岩の周りの方がですね、すごく眺めがいいのでこちらからの眺めを見られるのがおすすめですはいえっ、ー、とマナコキノカランド大研修棟っていうですね、えー、とナビ一応出てくるんですけどじゃあマナコ登山口からですねこちらにありますから プラグルート711メートル手が邪魔に行きたいと思いますええマナコ名登山口へはグーグルマップでマナコキノカランド大研修棟をセットして進みましょうはい、えー、注意点です鴨、えー、ユラりんゴ橋からですねこの、えー、マナコキノカランド大研修棟までの、えー、車道車の道ですね この道がちょっと細いので、えー、大きい車で行かれる方はちょっと注意が必要です駐車場は約20台から30台ぐらい止められそうな感じですねトイレもあるので、えー、ここで済ませておきましょうこの駐車場から、えー、鴨茂神社の方に進むと真名子登山口になります、えー、駐車場からね少し進みますとこのね二条けの登山口看板あるんでね わかるかなと思います。それでは、行ってみましょう。イエーイ行、えー、こう。マナコ登山口からの、えー、登山コースだと、片道が50分なので、えー、親子登山にはおすすめですね。割とですね、登山口ね、あの分かりやすい一本道なので、えー、もう順路に沿って進んでいきましょう。 わ、え、り、ー、とです、ね、木の根っこがです、ね、多い登山道なので、えー、と引っかかって転ばないように注意してください伐採が進んで日当たりが大変良くなってますね、えー、気持ちいい山道です 分岐です。一応ですね、こっちから、ね、キャンプ場の方から、もちょっと道険しいって書いてたんですけど、来れるみたいですね。それでは、以上だけね、えー、とピーク目指したいと思います。 難、え、所、ー、はですね山頂の手前にちょっとこのロープがあるぐらいですねここがちょっと急凍になります比較的小連れでも登りやすい山だと思います親子登山の方ですねあの他の方も大変多かったです 山頂に着きました。えっ、ー、と標高七百十一点四メートル。えっ、ー、とね、山頂木札も。こういう風にね、えっ、ー、とございますので、一人一枚、えー、持って帰ることができます。山頂木札もその中に入っております。糸島登山といえば、やっぱり山頂木札ですね。はい、えっ、ー、と二条岳。 山頂に着きました、えー、と山頂キ切る手はちょっと下の方にあるんですけどねもうちょっと上がるとこの、ね、岩場の絶景になります糸島のこのね海が、えー、と一望できますね最高比較的小連れでも登りやすい山だと思います親子登山の方ですねあの他の方も大変多かったです最近のちょっと下のこの部分ムけん玉です応援してください 練習しちゃそれでは計算しましょう。 やってたら下山してきました。セットを落下ストアスだったので、簡単に上り下りができました。上りは50分で、下りは40分だったので、本当に楽々コースでした。イエイはい、えーと2畳だけ、ちょっと親子で始める。まあ、低山俳句えー、非常に楽ちんなコースで歩きやすかったです。 えー、こちらのね、えー、と親子俳句の動画が参考になりましたらチャンネル登録お願いします。